おはようございます今日は朝やるだけで一日の代謝が上がり自然に痩せるだけじゃなく姿勢もきれいになって更年期症状も改善する壁を使った簡単なストレッチ一緒にやっていきましょうはいそれでは両手を万歳していただいて足腰幅です顎をついていただいてお尻ちょっと後ろに突き出す感じですねで肩の力抜いて呼吸をしていきましょうもうちょっといけそうだったら足後ろにしていただいて 顎を壁に近づいていきます顎壁に近づけるのきつかったらくっつかなくても全然いいですよ壁の力抜いて背中をほぐしながら胸もほぐして肩もほぐして首の前も伸ばしていきましょうふーっと長く吐いてはいそうしたら 両足後ろにしていただいて、手を下げていきます。お尻の高さまで下げましょう。手のひらでぐーっと床を押して、腰丸めていきます。お尻の尻尾丸める感じ。で膝をできれば伸ばして、ももの後ろふくらはぎで後ろの空気を押すようなイメージです。床眺めていきましょう。 体側しっかり気持ちよく伸ばしてお尻ねこうやって少し揺すって体側さらに伸ばしていただいてもいいです手のひらしっかりぐーっと壁を押してお尻後ろに持っていきましょう腰反らないようにはいそうしたら壁に近づいていただいて横見ますね左見ましょうで右手をぐっと上げていただいて 壁に寄りかかっちゃいますで、腰つけたまま吐いて右手を部屋の中に持ってきましょう腰壁についたままですねで、天井見上げられれば見上げていただいて右の壁側の体側気持ちよく伸びてるの感じていきます壁側の胸に呼吸をしっかり入れていきましょうこっちのね、左手で壁少し押していただいてもいいですよ 吸いながらゆっくりと戻りましょう反対いきますまず壁見てで反対側向きますね足は並んでいる状態腰壁に近づけて左手上に上げたら吐いて部屋の中に腕持ってきましょう天井を眺められれば眺めていただいて壁の方の胸肺に呼吸入れていきますこうやって 肺をしっかりね朝から膨らませることで呼吸を体に取り込んで体の代謝を上げていきましょう、はい。吸いながらゆっくりと戻っていきます。そしたら壁に背中向けて両手後ろで組みますね。膝曲げてお腹胸にお腹とももくっつけます。で肘伸ばして 頭の後ろの方に気持ちいいところまで肘下げていきましょう。お尻壁ついたまま、お尻壁伝えに1センチでも2センチでもいいです。上あ、持ち上げられれば持ち上げていきましょう。ふぅ、お腹と腿が離れないように、足の間から壁を眺めて。はい、それではね、ゆっくり、 ゆっくりり起き上がりますね目前を起こさないように両手腰に持ってきて顎引きながらゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆーっくり起き上がってきましょうはいいかがだったでしょうかこうやって朝肺にしっかりと呼吸を入れて。 体全体の筋肉をほぐすことによってその日一日の代謝が上がるので自然に痩せていきますそして姿勢もきれいになって更年期症状も改善していきますよ更年期症状は絶対治ります女性らしくしなやかに健康的に過ごしていきましょうこちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方でも簡単にできるストレッチ・